それでは今日は、このボクシーのハイブリッド、2列目と3列目、こちらでのインプレッションをしていきたいと思います。で通常は運転席でのインプレッションなんですけれども、まあこういった車は、やはり、この2列目、3列目、居住スペースが非常にある車ですので、まあここに、ここに座って快適かどうか、 ということが非常に重要になってくるかと思いますのでご紹介をしていきたいと思います。でまず私今2列目に座っていてで3列目のシートは畳まない状態にしているので、まあ、ロングスライドではあるんですけれども畳んだ時が一番、まあ、ロングスライドします。なのでこの違いも乗り比べてみようと思うんですけれどもで今こちら右側は、まあ、ロングスライドなんですけれども3列目を畳んでいない状態で ロングスライドしててていいいいると、まあ、いったた状態で乗せていただいてますでやっぱり乗り心地は、あ、下がりますね、もうちょっと。で乗り心地自体は、うん、やっぱり運転席で感じたときと同じなんですけれども、やっぱり非常に後ろもすごく足がしなやかで、でダンパー自体も多分これ、かやば製のダンパー使ってると思うんで、でダンパー自体のバルブ、 自体が、まあ、買えばオリジナルの独自のやつだと思うんで、極微低速領域での、可変ダンパーですね。可変ダンパーになってると思うんで、やっぱり極微、極微低速領域での、この減衰の立ち上がりというものが、非常に良くて、かなりしなやかです。で、前に乗った時も、すごくしなやかだなと思ったんですけど、やっぱ後ろに乗ってても、ものすごくしなやかさを感じます。で、やっぱこういった、継ぎ目。で、これ16号なんで、 結構国道って道が荒れてるんですけれど、もう全然こういった道の荒れであるとか段差、まあ、そういったものにもこう突き上げ感というのは2列目に乗ってても全然感じないんです。これ後、後ろ下げるとタイヤハウスの、まあ、真上にはならないんですけども、少しこう上あたりのところになるんで、突き上げを感じる部分というのが出てくる車というのもあったりすると思うんですけれども、 全然ないです。で、やっぱり僕初めてこれ今乗せてもらってる状態で、こう2列目乗ってるんですけれど、やっぱこのね、感じがすごくいいですね。で、僕アルファードはあの何度かあの乗せてもらったことあるんですけど、なんかもう普通の M クラスのミニバンとは少しやっぱ違ったあの雰囲気がしっかりとあって、車のなんかこう安っぽさ安い車になんか乗せてもらってるんだなっていう感じじゃなくて、ちゃんと あの、高い車それなりに、なんか高い車に乗ってるんだなっていう感じが、しっかりとね、あります。で、こういったやっぱり、ライニングこの、ルーフライニングがやっぱ黒くなってるっていうのが、やっぱりすごく僕、大きなポイントになってるのかなっていうのもあると思うし、やっぱこういった、あの、リア席のモニターです。こういったものが大きいものが付いていたりとか、で、まあもちろん有機 EL で、くっきりと、あの、高画質で高精細になってるとか、 まあ、そういったその新しい、えアイテムが、ま、ついているところなんかもこう見たときに、やっぱ車の、その、質感の高さみたいなものを感じるんですけど、うん。で、こうやってやっぱ乗ってて、乗り心地ももちろんいいですし、で、ロードノイズも、こう、後ろ前、前、前よりも後ろの方がロードノイズ結構気になります。で、後ろに吸音材がついてる車が多くて、この車も後ろに吸音材がついているんですが、ま、でも、全然、 耳障りになるようなうるさい。音っていうのは全く感じないまあ、全くと言って全く感じないといえばそうでもないかもしれないんですけれども、もまあ、特にあのうるさいなっていうレベルではないので、まあ、運転席とで座っている時と変わらない。あの空間にしっかりとなってます。で、このロングスライドでこのこうやって走らせてもらって、やっロングスライドってなるとまた。 止まってる時、性的な状態でのロングスライドとは全くまた違いますね。雰囲気としては。全然で。やっぱりこの状態で、えー、で運転席、まあ、座っていただいてるんで、当然ドライビングポジションに合わせるわけなので、このクリアランス、2列、えっ、ー、と、1列目とこの2列目の間の、ここの、えー、膝のクリアランスというのは当然広くなります。まあ、そうすると、えー、3列目のシート自体を畳んでない状態であっても、まあ、私の足も、 まあ、かするかかすらないかぐらいのクリアランスになるので、足をこうやって組んで座れて、で、こう組みながら、えー、移動できるっていうのは、ものすごくくつろ、くつろげる空間かなって思います。で、このチェアテーブル自体も、これも仙台のノアボクシーももちろんついてますけど、これ、やっぱりここにあるのがすごくいいです。で、ここにカップホルダーがあると取りにくいっていうのは、やっぱり取りにくいと僕思います。で、ここに例えばこういったコーヒーとかをこうやって置いたりします。 で、これ今、ロングスライドの状態なんですけど、で、もちろんこっちにもあるんですけど、ここで飲み物を飲んだりする。で、飲み物を飲むときって、開けたり閉めたり開けたり閉めたりする、まあ、ヒントっていうのが結構多いと思うんです。そうなったときに、わざわざ、よっこらせよっこらせってやるのがもう結構大変だったりするんですけど、ここにちゃんとケーブルがあると、やっぱり、こうやって足を組みながら、くつろぎながら、で、こうやって何かも飲み物がここにあったら、 普通にこう手に取って飲めるっていう。まあそういったやっぱり利点使いやすいなってまあすごく感じます。非常に。まあもちろんここのチェアテーブル、ま動的な状態ですとチェアテーブルここ出しちゃいけないっていうのがあるんで安全性というものも考慮した上で考えるとやっぱりここのサイドのチェアテーブルがベストということですね。サイドのこのテーブルがベストということです。前にテーブルがあると走ってる時なんかはやっぱり安全性を考えた時に やっぱ危ないというのがあります。まあこれは私も、社外のチェアテーブルでもご紹介したんですけども、あくまでも止まっている時に使うためのもの。で、走っている時になると、当然、いきなりブレーキをかけて止まるといった状況っていうのもあるわけなので、まあ、安全性を考慮するとなると、ここにチェアテーブルがあるのが非常にいいということで、やっぱりここ、トヨタが、このサイドチェアテーブル、ここに、 主なテーブルを導入したというのは、これはもう、やはりね、正解だったなっていうことを、乗りながら、乗せてもらいながら、こうやって、見てみると、正解だったんじゃないかっていうことをすごく感じます。はい、で、次に、今度は、こちら。今、これ、ロングスライドしてるんですけど、3列目、今、畳んでない状況なので、で、今度、3列目。 今これシートベルトの警告。これ二列目を多分外してもシートベルトの警告が出るようになってますん。ん違うのか。これなんですかね。あれ？ 右側ああ、いなくてもなっちゃうんですかねあ、ええー。こういったとこもね、やっぱり、あの、動的な状態じゃないと感じ取れないとこですよね。ああ、でも、あれなんですね、ここ、離れても、離れて左にベルトをつけても、音が収まらないんですね。 あここになんかあれじゃないですかね、あのー、圧力センサーがなんかがついてて、ロードセルみたいなのがついてて、でそれが、ここの荷重が軽くなったら、止まるようにはなってないんです ね, ね、仕組みがちょっと違うのかもしれない、はいまあ、こういったこともね、やっぱり走ってみて、初めて分かることになります。でこちらが今一番ロングスライドさせた時の で、前の今シート自体は後ろにしてるんで、まあ、当たった、当たりはするんですけれども、まあ、この状態での乗り心地がどうかっていうことを含めて考えたときに、うん。やっぱね、乗り心地はね、すごくいいですね。非常に、これは。で、この乗り心地と、この、車内の空間の、このね、雰囲気。うん、これはすごくいいです。今、営業さんに運転してもらってるんですけども、いや、これ、これで、 例えば、仕事の、あの、迎えとか、まあ、車用車として、まあ、仕事で使うのも、すごく、ま、あいいなと思います。非常にくつろげる空間だし、別にアルファートレベルの車じゃなくても、全然、まあ、僕的にはもうこれでも十分かなっていうぐらい、車内の、その、くつろげるゆとりみたいなものが、しっかりとある。で、まあ、少し、あの、 さっき、あの、喋りましたけど、全然前からでも声がしっかりと、あの、聞こえます。声聞こえますよね。すですよね。だから普通にこう、会話できますよね。ねそうす。うすごくなんかね、静かだなって感じますね。で、まあ、あのー、じゃあ、あの車はって言われてると、エッジ車の車はどうかっていうと、またあの、ちょっとディするところがあると思うので、あえて言わないんですけれども、まあ、正直、 あの、運転席から、運転席と助手席、運転席と後席の会話って結構難しかったです、正直言って、うん。聞こえないっていうのがあったんですけど、これはちゃんと聞こえます。で、今度。せっかくなので、3列目に行ってみたいと思うんですけど、あ、やっぱりこうシートベルト の, この警告アラームが なります、はい、でこれ少しねちょっと問題があるような気がしていてシートベルトをこうつけないと音が消えないっていうちょっと問題があるのかもしれないですね。 で3列目はシートベルトを特につけてなくてもアラーム自体はついていないと。で3列目座るときはさすがに少しシート自体は前に出さないといけないんですけれども、3列目、まあ、実際に運転してる状態、車が走ってる状態で、まあ、座らせてもらうのがすごく初めてなんですけど、いや、なんかね、止まって車を 単純に止まってる車で、ただ座るだけだと、なんか少しシートの硬さっていうのをすごく感じてたんですけど、いざこう移動手段として3列目にこうやって乗ると、全然ね、十分ですね。十分なゆとりとスペースっていうのが、あの、しっかりとあります。うん。全然、この閉塞感。 まあこっち、まあ3列目今これ、あの、跳ね上げてない状態で、窓ガラスもこうやってある、ある状況なんで、まあもちろん、この空間というものもしっかりと確保できてるっていうのもあるんですけど、まあ、全然3列目こうやって座らせていただいて移動していてもものすごく快適に座れます。で、さすがに3列目は確かにこのコイルハウスの、まあ、真上、 なおかつそれよりも少しこう後ろ側になるんですけど、ちょっとやっぱりこの辺のラゲッジの部分になってくると、ちょっとこもり音っていうのが聞こえるようにはなってくる。だから2列目の方が非常にやっぱ静かです。2列目と3列目の空間のこの環境の差、音の違いによるその環境の差っていうのが結構大きいかなっていう気はします。かなり音のそのうるささの違いっていうのが 静粛性の違いっていうのが結構出てるのかなっていう気が、うん、ちょっとやっぱりこうやって座ってみて感じるところではあるんですけれども、乗り心地そのものに関しては、ホイールハウスの上ぐらいのところにシートがあったとしても、シートのこう、突きや、サスペンションのこの入力に対しての、路面からの入力に対しての突き上げ感っていうのは、まあ2列目同様で、まあ、少ない。 まあ2列目に比べるとやっぱりちょっと3列目の方がちょっと突き上げ感としてはちょっと大きい方向ではあるとは思います。だから結構乗り心地、シートも含めてそうなんですけどもちろん全然シートも違いますんで、まあ3列目は、まあいささか、まあ乗り心地、それからえ音であるとか振動、まあそういったところに含めて考えたときにかなりこう拾いやすい場所にはなっているんで、まあ格段に快適性という意味では、まあ2列目に比べてしまうと、 まあもちろん落ちてきてしまうっていうところはあったりはするんですけれども、それでも全然我慢できないっていった、まあそういったレベルでは全くないので、これはこれですごく3列目は3列目で十分大人でも座れる余裕がありますし、このようにラゲッジもしっかりと半分ラゲッジとしてこう使えるっていうところも、 まあ、こういったところなんかも非常にいいかな。まあ、荷物をこう走っている時に、こう荷物を取り出すといったこともしっかりとできますんで、まあ、こういったところなんかはすごくいいんじゃないかなって思います。はい。でちなみにここにカップホルダーがありますんで、まあ、飲み物。まあ、こちらに飲み物がちょっと置いてけになっちゃってるんで、ここに飲み物をこうやって置いて、で、 まあ、こんな感じで移動するわけなんですけど、ま、正直このカップホルダー、ちょっとこう、後ろにあるんで、自分のこの視界、こういった機械になってて、この辺にあるので、カップホルダー、この、ここにあると、飲み物が正直ちょっと取りにくいなっていうのがあります。正直。なんで、ま、これは SG なんで、えっと、飲み物自体は2つしか置けないんですけど、SZ になるともうちょっと大きくなるんで、ここにやはりカップホルダー、 置いた方がいいのかなという気がします。あ、3列目もあれですね、なるんですね、ちゃんと。<笑> 3列目もちゃんとシートベルトしなさいということで、あの、リマインダー機能みたいなものが、やっぱこう働くようになっている。あ、そうですね。3列目も一回座っちゃうと、この、 シートベルト付け忘れのリマインダー機能みたいなものっていうのが、やっぱ働くと、まあいうことも、まあ今回ちょっと改めて分かったところになります。はい、で、まあ、カップホールダーの話をしてたわけなんですけど、うん。ここだと少し置きにくいなっていうところがありますね。で、ここですと、うん。今シート、ちょうど少し前に出してますけど、まあ、やっぱりこれだとちょっとっぱり遠いなっていうのが、 まあ正直あったりするところではあるので、3列目に関しては、まあ飲み物であるとか物を置いたり、まあ物を置いたりするスペースっていうのはここにあるのでいいかもしれないんですけど、ちょっとこう物を置くっていうことにおいては、少し、うん、やりにくさっていうのがあるのかなっていう気がするので、基本的にはやっぱりこう2列目が一番乗り心地がいい車。で、運転席ももちろん乗り心地もいいですし、助手席ももちろんいいんですけれども、やっぱこの空間で 使うのが一番良くて、3列目は補助席的な役目をする、補助席的な使い方をするのが一番良 い, い使い方なんではないかなということを、こうやって動的な状態で2列目、3列目乗せていただいて感じたなというところになります。はい。ということで今回はこちらの新型のボクシーのハイブリッド、2列目、3列目に乗った時の車の走りの